1位の曲だけフェス、4時間半スペシャル、5、6時30分から10時57分に出演し、番組の30周年と高橋海人、高イコールはしごだの24歳誕生日を祝福した。キング、リンチェは王子様のような衣装で登場をしえとアイアナウンサーから皆さん、衣装が素敵ですねと。 フられると平野耀は久々にキラキラの衣装着担でちょっと恥ずかしさがあが、と照れ笑い。デビュー曲で CDDV2018 年6月第1週の1位曲シンデレラガールをパフォーマンスした。歌い終えるとメンバーを代表して平野がカウントダウン t v 3 0周年おめでとうございます。と番組に祝福メッセージ。 さらに、メンバー最年少の高橋に向け、天もおめでとう。と両手をひらひらとしてメンバー4人で、祝福。高橋は、ぺこりとお辞儀をして、手を振った。登場直前の CM 前にも4人に祝福された高橋が、二行だ父で満面の笑みを浮かべていた。ツイッターでは、金プリちゃんたちが王子様すぎて、本当にキラキラの王子様だ。といった声で溢れ、 キンギャンド・プリンス、キンプリ、王子様衣装、など関連ワードがトレンド入り。また、2021年3月に脱退した岩橋玄樹のポジションを開けて歌っていたことから、一人分のスペースが空いたシンデレラガール、岩橋くんの場所しっかり開けてて感動した、もう涙しか出ない、と感激する投稿も続々と寄せられた。 メンバーから高橋への誕生日祝福に関しても、甘もおめでとう。で紫陽君が言ってくれたのきしすぎた海ちゃん愛されてるなぁ。と喜びの声が広がっている。グループのツイッターでも、甘誕生日おめでとう。のメッセージとともに、メンバー4人が高橋を仰向けに担ぎ上げるやんちゃな写真を投稿。高橋は別の投稿で、カイトです。